みなさん、こんにちは。星野写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之です。えー、シグマさんのこの 20mm の F1.4DGDN アトと、この 24mm の DGDN アトには、MF ロックっていう機能がついてるんですね。これはマニュアルフォーカスロックの意味なんですけど、要はこう、ピントを合わせますと。ピントを合わせます。で、ピントを合わせて、この MF ロックをオンにする、ロックをかけると、ピントがもうずれませんっていうことですね。 こちらの撮影ってマニュアルでピントを合わせるので、不要意にピントがずれるってことを防ぎますという機能なんですけど、撮影に行った時に、まあ、こういう撮影があったんですよ。えー、ピントを合わせて撮影をしましたと。撮れ高を上げたかったので、そのままカメラの電源をオンして、三脚にカメラがついたまま、えー、車にボーンと入れて、で、次の撮影地に行って、また次の撮影地で電源をオンして、 で、えー、そこで写真撮ったらまた車の中にカメラを放り込んで、えー、また次の場所に撮影して、みたいな感じでこう撮れ高を上げてって、えっ、ー、と、一つの撮影地の滞在時間が30分くらいでね、コンパパパパンといって、撮影していったんですよ。で、その時に一回ピントを合わせて MF ロックをオンにしたら、基本的には電源オフにしてもね、ピントずれなかったんですよ。だから、ピントを合わせをしたのは最初だけで、その後ずーっと、 ピント合わせをせをずに電源オフしては電源入れて写真撮る電源オフしては電源入れて写真撮るみたいなのを繰り返していったんですねこのことをシグマさんにお話しするとあの私使ってるのはパナソニックのルミックス S5 なんですけど、えー、とパナソニックのルミックスの性質上を電源オフにするとピントがずれるはずですというふうに言われたんですねで実際それ視聴者さんからも言われてて成沢さんそう言っ て, 言ってましたけど ピンとずれるって言われたんでそれって嘘じゃないですかって言われたんですよシグマさんの見解は基本的な考え方としては合ってるんですけどもちろんメーカーさんなのでね基本的にはその合ってるんですよただの撮影でははそれ当てはまらないんですよねなので今日はそれをご紹介したいと思いますいってみましょう まあ、最初に言っておきますけど、あの、シグマさんが間違ってるよっていう話ではないです。あ、こういう場合もあるんだねっていうことを、まあ、ご理解いただきたいなと思うんですけど、今これ、えっ、ー、と、パナソニックの DC-S5 に 20mm の F1.4 のレンズがついてて、あの、これ、HDMI ケーブルでこの液晶画面を録画してますから。例えばですよ。今、ここにマイクあるんですけどね。マイクに対して、 ピント合わせをしますと。はい、マイクに対してピント合わせしましたね、はい。ピントバッチリ合ってます。マイクにはピント合わせをしました。で、これで、電源を切る。そして、電源をオンすると、あら、ピントずれてますね。これが、SIGMA さんや視聴者さんが言ってたことですで。基本的にパナソニックのルミックスの DCS5 の仕組みとして、えー ピントを一度合わせて、そして電源をオフするとピントがずれる。同じくですね、の 20mm の F1.4 や 24mm の F1.4 の、えー、ソニー用の、えー、レンズを使うと、ソニーのカメラではこれは起こりません。で、今ですね、えー、こう奥に部屋私の部屋の奥に、えー、星に見立てたライトを置いてます、はい。ほぼ無限遠と同じ位置になるようなところに、えー、ライトを置いてます。 バッチリピント合わせるからね検証だからはいはい分離しますでこれでピント合わせましたで MF ロックをします MF ロックしますはい MF ロックをしましたでこれで電源を振りますはいで電源を入れますはいそうするとピントを取れてないですね あったままですね。はい。ということなんですよ。だから、こいつらのピント合わせ、無限遠で撮影するときに限り、ピントがずれないっていうことですね。あの、多分ね、その、無限遠に対してピントがずれていくんですよ。基本的にそのシグマさんの見解の通り、S5 は電源を切ると、フォーカスがずれます。というのは、正しい見解なんですけど、それが無限遠の方にずれていくために、 結果的に最初から無限遠、星空に対してピント合わせてる星の写真の場合には影響がないってことです。面白いね。うん。ちなみにこれソニーのカメラだと近くのものにピント合わせても遠くのものにピント合わせてもピントずれません。<笑>パナソニック S5、パナソニックのカメラの仕組み上こうなるみたいです。はい。 はい。というわけ で, ですね。今日の動画はこれだけです。これだけです。パナソニックの S5 使おうが、ソニーのカメラ使おうが、シグマの FP はちょっと、えー、私動作確認取ってないですけど、えー、その2機種に関しては、シグマの2 0の F1.4、20mm4mm の F1.4DG DNR と、えー、このレンズに搭載されている MF ロック、マニュアルフォーカスロックの機能に関しては、星空にピントを合わせる分には、 ピントがずれないので、最初に合わせたら、基本的にはそのまんまでいいですよっていうことが、まあ、正解になりますかね。ただ、一個だけ注意してほしいのが、このピント位置ってのは、湿度だよな。湿度とか温度で変わります。例えば、太めのレンズヒーターを巻いたりとか、もしくは、あのー、湿度が急激に上がってきたとかね。えっ、ー、と、そういう場合に、 なるるとこのレンズの中のレレンンズズ中ががが動いいててフォーカスがずれるっていうことが発生しますなんか温度が気温が変わったなとか湿度が変わったなとか感じた時は、えー、フォーカスを合わせ直すっていうことを必ずやってほしいですしマニュアルフォーカスロックがあるといってもそれにおごらずというか頼らずというか、えー、完全に信用せずに撮った写真を拡大してピント合わせをするっていうことは必ずやったほがいいです。それははやんなないののただの横着なんで うん、それは必ずやった方がいいですよっていうのはお伝えします。その上でマニュアルフォーカスロックを、えー、利用すればとっても素晴らしい写真が撮れます。ですね。はい。というわけで、えー、今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。さよならバイバイしたっけねーしたっけしたっけー